OK OK OK、よっートどうも皆さんこんにちは iPhone 大好き監督ラボの監督です。 監督の現在のスマホ環境。こちら iPhone8 Plus。発売日は2017年9月。え、約ですね、5年間も使っております。本体代金は全て生産済み。現在、格安 SIM UQ モバイルと JCOM 自宅セット割で、月額5ギガでなんと1660円。金額的には大満足しております。すでにもう5年使っておりますが、途中で買い替えたいなと常々思っておりました。2021年、動画にも出したこちら t c l 1 0 Pro なんですけども、これ長く使っていた iPhone と比べると、パワー不足と言いますか、 やはり、スマホは iPhone だなと、改めて痛感しました。というわけです。5年使ってるわけです。そろそろ買えたいなと。だからね、スマホに10万出せるかというと、なかなかきついよね。毎月の負担額が少しであれば買ってもいいかなと。そして、この動画通り。お これ、いいじゃんと思うです。購入方法を見つけましたので、共有していきたいと思います。この動画を撮っています、2022年。最新の情報としましては、iPhone 14。こちらがですね、9月16日に発売されました。めちゃくちゃ欲しい。今回ですね、4種類発売されましたが、見比べた結果、監督が欲しいなと思ったのは、やはり、と言いますか、仕方ないですね。さがですね、一番上位機種、iPhone 14 Pro Max。Apple の公式サイトで、本体単体のみを購入しますと、16万4880円。 すぎる一括で買えるわけがない今回なんですけども iPhone が半額で買えるどういうことしかも頭金がなしえ分割手数料もなしちなみにこちらのサービスなんですけども大体いい同じ内容4行がやっております。 ソフトバンクではいつでも買い時プログラム。au ではスマホを得するプログラム。ドグモでは新得するサポート。楽天モバイルでは iPhone アップグレードプログラム。今回ですね、動画タイトルにもあるように楽天モバイルアップデートプログラムを自分の割に合っていたのでこちらを選びました。まあ、でもね、うまい話には裏がある。やっぱね、キャリアもビジネスなんでメリット、デメリットを踏まえて監督がサービスを選んだ理由をしっかりと紹介していきたいと思います。まずこの楽天アップデートプログラム、必須条件が大きく4つあります。 まず一つ目、18歳以上。OK。クリア。二つ目、契約者本人の楽天カードが必須。お支払いも楽天カードのみ。クリア。ちなみに、楽天カードを持ってない方、こちらは年会費無料。ポイントも貯まりますので、この機会に契約するってのもありだと思います。続いて、三つ目、四つ目なんですけども、こちら方法によっては除外回避することができます。これもね、メリットデメリットがありますので、紹介していきたいと思います。次回、2年後ですね、機種編、または解約時に使っている iPhone を返却する際に、iPhone を返却する必要があります。そして、四つ目、一回だけ事務手数料300円が 発生しますはい。こちらの必須条件をクリアすることによって、このサービス、誰でも受けれます。注意点としましては、iPhone 購入時に一緒にこのプログラムを適用しなければなりません。すでに iPhone 14を持っている状態で、そのプログラムを使うということはできません。購入時にセットで48ヶ月で契約するということが前提となっております。なお、申し込みに関しては、スマホなどの Web 申し込みと、iPhone を取り扱いしている楽天モバイバルショップで購入することができます。 9時はまず4。8ヶ月で申し込みする必要があります。からですね。からが重要な話なんですが、半分の24回払いを支払った後、その端末を購入した楽天に端末を返却することによって、なんとその残り約2年分の残債をチャラにすることができます。どういうことというわけで、実質最新 iphone を半額で使うことができます。ちなみに監督が欲しい。iphone 14 Pro max は楽天で同じものを購入しますと、18万1800円かかります。まあめちゃくちゃ高いですよね。それがなんとよいしょー。 約半分10万円を払わずに使うことができますということはですねちょうど2年間で iphone を返却した場合月々の金額が3787円になりますこちらだけを払っていれば2年間は最新 iphone を使うことができるようになりますちょっと待てよ監督どうせそこの楽天ショップで購入したらもうまた無限ループの世界に放り込まれているんじゃないかと思うんですけども大丈夫です安心してくださいこの後詳しく紹介していきます注意点がありまして2年間の間に iphone を故障させてしまった場合そこはですね故障費として追加料金がかかりまして返却 100時に2万2000円出費となってしまいます。ただしの2万2000円を払うことによって、残りのまだ支払っていない分免除されることになります。ちなみにこの4つのルールはですね。人によってはちょっと厳しいかなと思います。電源に異常がある場合、画面液晶が損傷している場合、筐体が損傷している場合、カメラに異常がある場合、さらの4点ですね。すべてクリアすることによって、半額プログラムが追加料金かからずして利用することができます。ちなみになんですけども、返却しないということもできます。メリットとデメリットがあります。そもそもこの iphone アップグレードキャンペーンプログラムを適用する。には まず iPhone を必ず返却しなければなりません。返却するときに事務手数料3300円が発生します。iPhone がめちゃくちゃ気に入って、いや、返却したくないなっていう方はですね、そのまま使い続けることで2年間で終わらず支払いし続けることによって事務手数料を回避して最後まで使うことができますが、その場合は通常料金になります。え全部支払ってから自分のものになりますので、18万1800円を普通に買うことになってしまいます。えあとはちょうど2年経ったときに返却するのが一番お得なんですけども、それ以降新しい iPhone がまだ出てなかった場合、 ヶヶ月2ヶ月後にすすることもできますそういった場合ですね月の分ね出費する必要性がありますがこの iPhone が欲しいなって時に返却することによって残りの残債を免除することができますでは改めて iPhone アップグレードプログラム監督が思うメリットを紹介したいと思います3つございますこちらです まず一つ目、楽天回線の申し込みが不要。本体のみを購入することができます。本体だけをそこから購入することができます。なので、端末代は楽天にお支払いして、ネット回線に関しては、監督の場合は UQ モバイルにネット回線分だけをお支払いを分けることになります。あとはこの楽天に関しては、シム解除最初から再取ります。今まではね、経験上、すいません。 えー、i m 解除をお願いしますとですね、キャリアに電話をせなければなりませんでしたが、えー、この楽天から購入した場合に関しては、SIM 解除最初からされております。続きまして、二つ目、iPhone 本体は返却は必須ではないということ。まあ、正直ね、二年後、また使いたいなっていう気持ちがあったりとかね、必ずや返却しなければならないということはありません。罰金もございません。まあ、選択肢の一つとしましては、今から二年後の Android などのスマホと比べて、iPhone は結構高く売れますので、本体を返さずに、残りの金額だけをお支払いしまして、iPhone を自分自身で店舗で ですとかメルカリですとかに売ることによって総裁もしくは減債する金額以上になる場合もありましたで自分のニーズに合わせた方法を取ることができます3つ目楽天ポイント5000ポイントが入るおしゃれは楽天カード限定となりますので必ずもらえる5000ポイントがありますただしお一人様1契約1回5000ポイントゲットすることができます 続きまして、iPhone アップグレードプログラム、デメリットになりそうな部分。まずはですね、一番大きい点としましては、故障したら2万2000円お支払いしなければなりません。場合によっては全額保証になる可能性があります。ただね、大事に2年間使って、そのまま返却できれば大丈夫ですが、毎回画面巻き巻きになる方は、ちょっと考えた方がいいかと思います。まあ、監督につきましてはですね、カバーを付けていますので、巻キバキになったことは、過去、多分ないか、もしくは、 少し日々入ったぐらいですね続きましてデメリット2つ目これはですね状況によってなんですけども2年サイクルごとにスマホを返却しなければならない点バックアップと初期化をするというところですねまあ、今はその iphone をねつけるとコピーできるとかそういった機能もありますけども iphone を送るですとかそういった手続きがキャンペーンをお得に利用するには必要となりますあとはこちら気持ち的な問題だと思うんですけどもえ2年間使っていた iphone を手放さなければならないということになります今まで使っていた iphone 監督自身もですね初めて使った iphone なんですけども、多分 iphone 4かな何か 思い出があったり残しておきたい方はですねま2年ごとに返さなければならないという前提で申し込みすることになります続きまして3つ目こちらも何回も言っておりますが機種変更または返却する際に事務手数料が3300円発生してしまいますこの3300円発生する条件としては金額を全債して新製品乗り換えた時と旧製品の返却による本体のプログラムを解約する場合ですねこちら事務手数料がまず3300円かかりますその他にはですねこちらのプログラム利用料1ヶ月1円かかりますまあスズメの涙ですね そして、名前通り、iPhone のみの対応となります。他の、例えば、Android のスマホで、こちらを適用したいということはできません。iPhone のみです。また、この本プログラムに関しては、プログラムをです、ね、契約した後、中キャンセルは一切できません。よく考えて、ご契約ください。はい、というわけでですね、こちら、楽天モバイル、iPhone アップデートプログラム、紹介していただきました。改めて、おすすめできる方はですね、最新の iPhone をかなりお安く使いたい方、めちゃくちゃおすめです。ちなみに、監督はですね、一番最上位モデル購入したいと思うんですけども、一番安い iPhone 14、この楽天で買うことによって、 よって万円となっておりますこちらを半分2年間で返却した場合はですね6万5880円で iPhone14 を使うことができます月々2745円こちらをサブスクみたいな形で利用することができます契約をしていきたいと思います色がオーブンおお5年ぶりのこんにちは、はいはい、タピオカカメラ